よろしくお願いしま す, しいしますはい、はいはい<笑> 「北の国から北の地獄へ」「流れ流れてどんぶらこう」 どこへやささのこいしょ。どこへやささのこいしょ。どこへやささのこいしょ。<音楽> this <laughs>